皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月23日、第3回バトエン大会タクティカルピックバトルが終了しました。皆さんお疲れ様でした。ランクインでバトエンお面をもらえる方はおめでとうございます。後半戦のマイデッキバトルは、27日の木曜日から始まるみたいです。 アニカルムの原生秘跡ですが、自分一人でも壊せる魔剣士で行くことにしました。ちなみに、この原生秘跡ですが、出現場所によって付与される効果が違います。ですが、これを覚える必要はありません。なぜなら、いついかなる状況でも、原生秘跡は壊すべきものだからです。スタン効果がつく場所に出たから壊さなくていいとかいう話ではないからです。原生秘跡の効果持続時間はたったの20秒ですが、この20秒で何ができるかわかりますか 当然攻撃役はこの20秒の間に最大限のダメージを与えることができますが、実はもっと大きな効果があります。それは、このように崩れかけている戦線を立て直す時間が与えられるということです。つまり、回復役の人たちが楽になるということが一番のメリットなのです。減勢遺跡を壊すのは攻撃ダメージ増加のためではなく、回復役に余裕時間を与えるためのものです。今日はそれだけ覚えて帰ってください。